さてここで温泉プレミアムサポーターの方以外の皆さんとはお別れのお時間です温泉プレミアムサポーターの登録方法など詳しくは温泉のサイトにアクセスしてくださいまたこの番組は公式 Twitter も展開しています<笑>放送終了後に私たちの写真がアップされますのでひらがなで「458」で検索してフォローしてください ではみんながプレミアムサポーターに登録してくれそうなセリフですが、うん、ペンネーム熊田さんからいただきましたありがとうございます「ますリエリー上様」「シゴハはワウエは」「上様も始めたということで無人島移住パッケージプランを売り込むタヌキのような感じはどうでしょう?<笑>」 えー、ほいほい移住してくる島民代表たちにプランと合わせてプレミアムサポーターも契約してもらいましょうということでしたあ の, あの「集まれ」だな集まってるやつだね、うん、<笑>うんうんうそうたぬきさんがそうなのよなんか悪徳業者らしいね<笑>聞くところによるとね<笑>あまあねでもなんかいやななんだろうね私的にそのこの集まってるやつは、うんうん、なんだろう あの朝、夜とかで歯を磨くじゃないうんうんその歯磨きと同じような立ち位置にあるんだけど<笑> ゲずっとやってるっていうよりはいやずっとやってるっていうよりは、うん、朝と夜にちょこちょこやるよみたいなあなるほど お, おはようとお休み前にみたいなそうそうそうっていう感じだからそんなにこうあの皆さんみたいにちゃんとやってるっていうわけじゃないからかもしれないけど私もたぬきさんに対してはこの悪徳業者めって思う心があるんです<笑> <笑>あるん だ, ある ん, あ, るんだ あ, あるんだねでもや っ, やっぱ見方によってはねやっぱずっとこの集まりをやってる方とかは、うん、違う風に捉えてると思うんだよねそうか一言でこの悪徳業者めがって言っちゃいけないのか、うん、そう多分こう無人のライフでいい、うん、あの触れ合っていくうちに、うん、愛着も湧くだろうし、うん、なんか可愛く思えてくると思うんだよね、うん が好きになるようなな感じでぜひお願いいしたほど<笑>ねやっぱ私も好きになりたいうん汚名返上ということで、うん、本当は違うのよっていうのをねうんうんやっぱ悪い噂しか聞かないもん<笑><笑><笑>やってない人からそると、ね、<笑>そんなことはないぞと私がちゃんと表現したいと思いますよしじゃあレいナからお願いしますあいらっしゃいませ 無人島移住パッケージプランをご希望だなもありがとうございましただもそれじゃあこちらにお名前を書いてほしいだなもはいはいオッケーだなもあそうそう一緒に温泉プレミアムサポーターの登録もどうだなも無人島では暇になることも多いだろうからいろんな番組が聴けて楽しいだなもよありがとうだなもそれでは楽しい無人島ライフをお楽しみくださいぜ